えー、それでは小宮さん、発表の準備を始めたいと思うんですが、ご準備よろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい。えー、タイトルは、えー、スフィンクスはどのように Python コードからドキュメントを生成するかです。えー、で発表時間は、えー、30分です。えー、発表前に、えー、マイクテストを兼ねて、小宮さんに読み上げ事項を読み上げていただきたいと思います。 よろしくお願いします。あもう大丈夫ですかはい。読み上げ事項の欄をお願いします。はいはい、では、えー、と読み上げ始めます。はいはい、私の名前は、えー、小宮武です、はいえー。発表タイトルは、えー、スフィンクスはどのように Python コードからドキュメントを生成するのかです。はい、発表説明は日本語で行います。発表資料は英語です。 発表資料は公開します。発表資料のあ、ごめんなさい、発表中の写真撮影に同意します。PyCon JP の行動規約に同意します。はい、ありがとうございます。じゃあ、お時間になるわよ、もう少々お待ちください。はい。はい、ここでご参加いただいている皆様にご連絡です。えっと、夜の LT の枠が 現在まだ空いていますので、ご興味ある方は、ズームのリンクの方から飛んでい た, いただいて、えっ、ー、と、ほんえっ、ー、と、からチェックしてみてください。 はい。それでは時間になりましたので、えっと、画面共有お願いいたします。はい。はい。えー、それでは、えー、皆さん、小宮さんを拍手でお迎えください。それでは、よろしくお願いします。はい。それでは、えっ、ー、と、ごめんなさい。えー、それでは、えー スフィンクスがどのように Python コードからドキュメントを生成するのかというタイトルで小宮が発表いたします資料についてはツイートをしましたしこの QR コードを読んでいただいてもいいですし Zoom のチャットにも貼っておりますので手元で見たい方は手元で見ていただければと思いますでは進めますねはい私は小宮武と申しますタイムインタメディアという会社で CT をやらせていただいています この青いアイコン、もしかしたら見たことがあると嬉しいかなと思うんですけど、こういうアイコンで活動してます。で、どういう人かというと、スフィンクスのメンテナーをしてます。はい。で、これ、昨日だったかな、えっ、ー、と、キャプチャー取ったものなんですけど、えっ、ー、と、ここ1年で2400件以上のコントリビューションをスフィンクスだけにしてます。はい。 一応、事象ではなく数字上でも世界で一番アクティブなメンテナーであるというのが取れてますだいたいい 60% ぐらいコミットしてます、はい。で、今日のアジェンダ、早速なんですけども、最初はスフィンクスとは何かと。 という話そして、まあ、今日の本題である Python コードからドキュメントを生成する方法についてですね、2つのケースを用意してますので、そちらで紹介していこうと思います。そして、最後にまとめとちょっとした宣伝を挟んで、えー、おしまいにしようと思っています。はい、それではスフィンクスとは何かというところからお話ししていこうと思います。 スフィンクスというのは、えーと、ドキュメンテーションビルダーと呼ばれるソフトウェアの類です。まあ、現行ファイルですね。現行ファイルを、えー、いろんなフォーマットに変換をするというビルダーツールです。でいろんなフォーマットって何かというと、まあ、HTML、PDF、EPUB といった有名どころもあれば、マン、HTML ヘルプ、TeF インフォ、テキストなどなど、まあ、さまざまなフォーマットに対応しているというものです。 でちなみにデフォルトの原稿フォーマットはリストラクチャードテキストと呼ばれる軽量マークアップです。でえー、機能としては、えー、と今日は4つほど紹介で持ってきました。はい、1つ目は、えーとま、見た目がきれいであることですね。そして、ま、テーマという機能があるので、えーと、見た目を簡単に切り替えることができます。例えば、このドキュメントをテーマ切り替えるとこんな表示、こんな表示。 あとは別のフォーマットですけど、PDF とかに出すとこんな表示になったりするということで、見た目が結構きれいに整っているというのが言えるんじゃないかと思います。また、クロスリファレンスの機能で、複数のファイル、ファイル A とファイル B の中で参照し合うと、参照するということができたりします。 また国際化の機能を持っているので、ドキュメントを翻訳することができたりします。例えば、まあ、これ英語のドキュメントなんですけど、はい、英語から音、はいえー、次がスペイン語、はいえーと、フランス語、そして日本語という、まあ、日本語わかりやすいですね。はい、という感じで、えー、ドキュメント様々な言語に翻訳するような、まあ、支援機能を持っているというところがあります。 また、拡張性を持っていて、スフィンクス拡張と呼ばれるモジュールを使うことで簡単に拡張ができます。はい、例えば、よく使われているものの一つ、リコモンマークっていうのは、現行フォーマットこんな感じで、マークダウンに変えるというタイプの拡張です。また、別のダッシュビルダーと呼ばれているものは、出力先をえリファレンスビュアーであるんですけど、ダッシュというものに変換をするということができたりすると。 いったところで、えー、こういう拡張があります。で、200種類以上の拡張が PyPI に公開されています。昨日見たところ240ぐらいですね。あるのが確認できました。はい。ということで、拡張性を持っているよという話。まあ、こういった機能を持ってます。はい。で、使われている例、事例として持ってきたのえっ、ー、と、このあたりのサイト見たことありますかね。Python とかなんですけど、Jango。はい。NumPy。AWS CLI。 あとはこんな本ですね。こんな本。はい。ということで、えー、いろんなところでスフィンクスって使われている、まあ。スフィンクスを使った結果を皆さん見たことがあるんじゃないかなと思っています。はい。さて では本題の方に入っていきますが、Python コードからドキュメント生成してみようというところなんですけど、どういうことかっていうと、ソースコードがえーと進化していく、育っていくと、ドキュメント、リファレンスマニュアルって欲しくなることって多いですよね。どういうクラスがあるのか、どういうメソッドがあるのか、引数って何なのか。こういうリファレンスマニュアルがもしまあ自動的にアップデートされていくと、最高ですよね。 といったときにスフィンクスとオートドックの組み合わせというのを我々は提供しています。はい。どういうことかっていうと、Python のコードを原稿にする。まあ、さっき拡張で見た絵ですよね。さて、ポンと。はい。Python のヘビですね。はい。Python が原稿になるという仕組みを持っているのが、このオートドックという拡張になります。例えば、えっ、ー、と、こういうマス。 まあ、サムっていうメソッドを持ったマスクラスですね。というものがあったときに、これをオートドックにかけると、はい、こんなふうなドキュメントが生成されます。はい、これ本当にビルドを実行しただけなんですね。はい。このぐらい簡単にドキュメントが生成できるというのがオートドックです。はい。で、使い方に関しては、えっ、ー、と、6月にですね、えっ、ー、と、みんなの Python 勉強会というところで、えっ、ー、と、発表。 使い方について発表させていただいたので、こちらのスライドを見てください。後ほどまあリンク貼ってますので、えー、とこの資料から経由で見ていただければなと思っています。 さて、では、そのオートドックなんですけど、コードからどういう情報を読み取ってるのかっていうのを、ちょっと改めて、えっ、ー、と、リストアップ、改めて自分のためにもですけど、リストアップしてみました。はい。見ていくと、モジュール、クラス、ファンクション、まあ、Python の基本構造ですよね。よく使われているものに対応しています。例えば、モジュールのメンバーを取ったり、えー、グローバル変数を取ったり、クラスメンバーを取ったり、メソッドを表示したり、 関数については、シグネチャーて呼ばれているものとか、型情報を表示したりと、こういったものをまあドキュメント化することができたりします。はい、で、この後、えー、と実際に1個ずつ見ていこうかなと思ってるんですけども、まず一番分かりやすいところ、関数からどういうふうにドキュメントを生成しているのかって見ていこうと思います。はい、ということで、ケース1、ファンクションドキュメントというところです。 さて、皆さん、関数ドキュメントってどういうものなのかイメージつきますどういうものが書かれているか、どういう要素があるのか考えてみてください。はい、で、えー、ちょっと端折ってしまうんですけど、実際これが関数ドキュメントの一つ、Python のオープン関数のドキュメントの冒頭部分です。はい、見てみると、えーとまあ、いろんな要素、いろんなテキストが書いてあるんですけど、おっと、ごめんなさい。 実際に何の要素があるのっていうふうに整理していくと、関数名がありますよね。あとは引数の情報ですね。はい、ファイル、モード、点点点であったり、そして説明文が書いてある。というのがまあ大きい3つの要素じゃないかなと思っています。で、ちょっともう1個話を付け加えると、オートドックではです、ね、関数の名前は、えっ、ー、と、 ユーザーが指定をする、マニュアルで指定するっていう仕組みになってます。オートドックを使うときにこの関数をドキュメント化するときにこのオートファンクションっていうのを使うんですけど、e x a m p l e ジュール l のサム関数だよっていうのを指定してあげるとドキュメントを作るという仕組みになってます。なので、まあ、スタートはこの Example.sum という文字列を受け取ったところからさっきのドキュメントを生成するところまで、はい、というところでオートドックが 関数をどのようにドキュメント化していくのかを見ていきましょう。はいでえー、ステップとしては大きく分けると3つです。はい、1つ目は、えー、と関数をインポートするという処理。そして2つ目は関数のシグネチャというものを取るという処理。そして3つ目は、えー、関数の説明文、デスクリプションを取るという処理。はい、この3つから成り立っています。はい、さて、 では、最初のステップ、インポートファンクションなんですけども、えっ、ー、と、オートドックは、えっ、ー、と、内部で処理をするときに、ファンクションオブジェクト、関数オブジェクトを、えっ、ー、と、必要としています。はい、なので、えー、まあさっきの、えっ、ー、と、あれですね、えっ、ー、と、オートファンクションの与えられている記述から、生のオブジェクト、関数オブジェクトを取る必要があります。まあ、言い換えると、これをやりたいですね。fromExampleImportSum。 みんな Python コードだとこれか見たことありますよね。こういう書き方。さて、これをこの与えられた文字列からやるにはどうするといいでしょうというところなんですけど、はい、答えを出しちゃうと、えっ、ー、と、インポートリブというモジュールがありまして、これ標準モジュールです。えっ、ー、と、インポートリブにインポートモジュールというのが関数が提供されているので、これを使うとモジュールが取り出せます。そして、まあ、よく使う get t r リビュー e ですね。 これを使うと、まあ、モジュールの属性として関数が取り出せるということになります。はい。実際のコード、こちらですね。まあ、さっきの exampleSum っていう文字列を rsplit で、えっ、ー、と、ドットで区切って、モジュール名と関数名に分けます。そして、えっ、ー、と、インポートリブを使って、モジュール名からモジュールを取ります。出します。なので、この時点でモジュールって、example モジュールを取り出すんですね。 でその後、ゲッタートリビュート t で関数名を取り出すと、はい、一番最後、取り出し点のファンクションサムなので、ExampleModule のサムの関数オブジェクトがこれで取り出せます、はい。たった2つのステップですね。で、取り出すことができるわけです。はい、ということで、1つ目、もう早くも完成しました、はい。で、おっと、ごめんなさい。2番目は、えー、と関数シグネチャーを取りましょうというところです。 はい、で皆さん、関数シグネチャー、シグネチャーって言葉って聞いたことはありますかね。はい、で念のため、説明を書いておいたんですけど、関数シグネチャー、ファンクションシグネチャーって呼ばれているものは、えーとまあ、こういったものの集合です。名前、引数の名前であるとか、引数の位置、まあ、順序であるとか、はい、あとはデフォルトバリュー、どういうデフォルト値を持っているのか、ないしは持っていないのか。 あと、最近だと型情報ですね。はい。えー、X はイント型ですよ。とか、返り値はイント型ですよ。みたいなのを表現する。まあ、こういったものが、えっと、ファンクションシグネチャーです。はい。まあ、今、赤枠で囲ったんですけど、ここですね。はい。まあ、要するに、この関数はどういうインプットとアウトプットをしているのかというのを示すものが、え、ファンクションシグネチャーと言えます。 さて、関数シグネチャーってどうやって取るんでしょうねっていう話なんですけど、実はこれも一発で取れます。はいえー、と便利な関数を Python が提供してくれてます。Inspect っていう、これも標準モデルジュールですけども、Inspect、えー、のシグネチャーという関数を使うと、えー、関数シグネチャーが取れます、はい。で、これもさっきと同じくですけども、えー、ごめんなさい、同じくじゃないですね。えー、こちらは、えっ、ー、と、 関数オブジェクトを渡すと、シグネチャーオブジェクトというものを返してくれます。なので、インスペクトシグネチャーに、さっきインポートしたファンクですね、を渡してあげると、シグネチャーが、はい、この通り、えっ、ー、と、さっきの引数ですね、x int, int イン t y イン t イコールゼロで、イン t を返すよっていう引数のシグネチャーをですね、はい、を返してくれます。 でこのシグネチャーオブジェクトを使うと、まあ、さっき出してた、えー、シグネチャー情報に大体アクセスできます。各パラメータの名前や種類、デフォルトバリュー、型情報、そして返り値の型情報といったものを、まあ、パラメータ X のアノテーションって何ですかって聞くと、イントですよとか、Y のデフォルト値って何ですかって言うと、0です。といったものを返してくれるという、まあ、まさにさっきのシグネチャー情報をそのままインスタンス化したものというのを返してくれます。 で実際今回、えーと、ドキュメント化しようって言った場合は、もっと楽でして、えーと、文字列化するだけで、えー、といいものを返してくれます。欲しいもの、そのものを実は返してくれるので、インスペクトシグネチャーをした後、ストリンイファイですね、文字列化してあげるだけで必要なものが得られるということが分かります。なので、このたった2行でシグネチャーが得られるということが分かったわけです。 ということで、えー、やすやすと簡単に2つタイプ目も終わったよという感じです。はい、3つ目のステップは、えー、と説明文ですね。ディスクリプションを取ってみましょうというステップです。はい、ここはもっと簡単でして、みんな知ってますよねドックストリング。はい 関数とかクラス、モジュールの先頭にある文字列をドックストリングと呼ぶわけですけども、関数の文字列、あごめんなさい、関数とかクラスの説明文として、ドキュメントとして扱うと、えー、定義されているものです。はい、なので、これを取り出せば一発です。はい、そして、これも先ほどと同じように簡単に取り出すことができます。はい インスペクトのゲットドックっていう関数がありまして、それを使うと取り出すことができます。はい、もしかしたら今お聞きの中で、えそれってアンダースコアンダースカドックっていう属性で取るんじゃないのって思った方もいるかもしれないです。どっちでも大丈夫です。はい、でこの2つの違いは、えー、とテキストのクリーンアップ処理にあります。というのはファンクアンダースコアンダースカドック使った場合、改行文字とかインデントのスペースとかっていうのが含まれています。 さっきのちょっと戻ると、はい、これ、ダブルコート3つの、えー、とマルチラインのテキストなので、ここに海用文字が入ってたり、インデントが入ってたりするんですね。はい、で、インスペクトゲットドックはそういうものを、えーとまあ、想定してまして、いらないスペースですね、無用なスペースを、まあ、あの捨ててくれるというクリーンナップ処理が入っているので、こっちの方が扱いやすいものが取れます。 なので、まあ、今回、えーと、インスペクト、ゲットドック使うといいんじゃないかという話です。はい、というところで、はいまあ、関数紹介でほぼ終わってしまったんですけども、3つのステップ、えー、関数をインポートするという処理、そして、えー、それ関数からシグネチャーを取るという処理、そして説明文、ドックストリングを取るという処理、3つのステップができました。はい、というところで、この3つ、実際組み合わせて 完成形のコードを作ってみましょう。というと、えー、とこの、えー、1、2、3、4、5、6、7、8行ですかね。8行で、えー、関数のヘルプ、まあ、ドキュメントを生成するジェネレーターができたという感じです。見た要素で言うと、本当に名前を受け取って、スプリットして、インポートしてで、まあ、ゲットアトリビュートで関数オブジェクトを取って、シグネチャとドックストリングを取ると。 いうまあ、最後プリントしてるだけですね。はい、という、これだけの簡単な関数です。で、実際にこれ読んでみると、エグザンプルサムっていう文字列を渡しているところなんですけど、こういう出力が得られるという感じです。はいまあ、実際にはスフィンクスではこれを、えー、と HTML とか PDF とかに出すために加工処理は加えてるんですけども、ドキュメントを抽出するというところでは、えー、こういう処理がベースになってます。 で、一応、まあ、付け加えておくと、お届く、もうちょっと、まあ、頑張っていまして、えー、細かい処理いくつかやってます。例えば、えっ、ー、と、オブジェクトの種類をドキュメント化した方が嬉しかったりするので、その関数が、えっ、ー、と、Async なのかとか、ジェネレーターなのかっていうのをチェックしてたりします。はい。で、あと、型ですね。 型アノテーションってもっといろんな種類で指定ができるので、えー、と細かい種類の対応をしています。例えば、型コメントと呼ばれる古いタイプの型の指定だったり、えー、と型エイリアスって呼ばれる、まあ、エイリアスですね、名前通りはり、い。型エイリアスっていうちょっと複雑な型を扱ったり、あとはちょっとまだ実装中なので次のバージョンとかになっちゃうんですけど、スタブファイルと呼ばれる外 部, ファイル外部定義ファイルから型を掃除。 注入するといった処理なので、こういう処理とかを加えてドキュメントを作っています。はい、ただ、ベースになっているのは今紹介した、さっきの3つのステップですね、から成り立っているという感じです。はい、ということで、えーとまあ、今言っちゃいましたね。はい、まとめとしては、えー 名前を与えた、与えた名前からドキュメントを生成する、関数のドキュメントを生成するというのを作りました。でその際に3つの便利な関数ですね、インポートリブとインスペクトの2つの関数を使ったという感じです。はい、で、オートドックはドキュメントを抽出、生成するのに、生の関数オブジェクトを使っています。 でこういうふうな、えー、このように、えっ、ー、と、オブジェクトから、えっ、ー、と、いろんな情報を抽出するという処理、操作のことを、オブジェクトインスペクションと呼びます。はい、オブジェクトインスペクション。 でインスペクトモジュール、さっきから何度か出てるやつですね。この名前は、まあ、この名前組み合わせると分かりますよね。オブジェクトインスペクションに便利なツール、ユーティリティ関数、クラスがたくさん集まっているのがインスペクトモジュールです。なので、こういうオブジェクトの検査であるとか、調査っていうのをしていく上で便利なモジュールなので、知っておくと使いどころがあると思います。 一応、オブジェクトインスペクションの定義、えー、というか、振る舞い、特徴っていうのをちょっとまとめてみました。はい。えー、まあ、さっきも話したのと被るんですけど、ライブ Python オブジェクトですね。生きてる Python オブジェクトを使うよっていうのが、まあ、ポイントになるものです、はい。で、別名、ダイナミックプログラムアナリシス、動的行動解析、コード解析ですね。って呼ばれたりします。はい。で、まあ、 その生きてるライブ Python オブジェクトが必要なので、事前の前のステップとして必ずモジュールをロード、インポートする必要があるっていうのがまあ特徴というか、面白い点です、はいで。取得するデータっていうのは、Python が提供しているえとアトリビュートがまあ元データになります。 というのは具体的に言うと、次によを作ったんですけども、例えば Python って、いろんなオブジェクトに、こういうアンダースコア2つの、ダブルアンダースコアのメタデータたくさん持ってます。例えば、そのモジュール、その関数がどのモジュールに属しているのか、メソッドとかの場合、どのクラスにあ、あごめんなさい、これインスタンスですね、どのクラスのインスタンスなのかとか、名前は何か、ドキュメント持っているのか持っていないのか、型情報を持っているのか。 あと、コードって何か。さっきのシグネチャとか、このコード情報から取り出してたりするんですけど、こういう、えー、と Python が提供しているメタ情報を使って、オブジェクトの情報を抽出するっていう、オブジェクトインスペクションの仕組みを、えー、があるので、はい、これを紹介しました。はい、でごめんなさい。話を戻して、クラスドキュメントの方に進みます。はい、でもう一回出すと、クラスドキュメント、ここの部分ですね。 はい、で、クラスドキュメント、どんなもの出てますかって改めて、はい、出すと、えー、とこんな感じですね。はいまあ、名前と説明は、まあ、さっきと同じなんですけど、違うところがメンバー一覧があるところ。まあ、ここだとエミット、ハードル、クリエイトロックっていう3つのメソッドがあるよっていうところがさっきと違うところ、面白いところじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、これドキュメント化していきましょうという流れでインポートする。 そしてデスクリプションを取る。そしてメンバーを取る。はい。という流れで進めていきたいんですが、実はさっきの関数のところで2つゴールに達してるんですね。インポートする部分は先ほどと同じインポートリブを使うことで、えー、インポートできますし、デスクリプションとしてドックストリング取るのも、えっ、ー、と、ゲットドックを使えばいいというところで、クラスのドキュメント化するにも、えっ、ー、と、さっきのオブジェクトインスペクションの、えー、便利機能が使えるよと。 という感じです。はい。ということで、えー、クラスをドキュメント化するには最後の、えー、この説明間違ってますね。ここクラスですね。ゲートメンバーをクラスですね。はい。クラスのメンバーを取るという処理をする、あの作業をすれば大丈夫という感じです、はい。さて、じゃあどうやってメンバー取るのっていうと、これもオブジェクトインスペクションの一種ですけど、リアっていう関数があります。 これ、まあ、IPython とかで使われている方いるんじゃないかなと思うんですけども、メンバー一覧を取り出すものです。なので、これ、オブジェクトを渡すと、そのオブジェクトのメンバーの一覧を取り出すということをしてくれるわけですね。例えば、foo っていうクラス、メソッドと hello と constant っていう3つの属性、メソッド2つと定数1つ。 を持ったクラスを用意して、ディアを呼ぶと、えー、とちょっと途中省略してますけど、コンスタントハローメスっていう、はい、3つの属性っていうのが得られるわけです。なので、このディア使うと解決ですね、はい。と言いたいところなんですが、えー、とここがまあわざわざスライドを用意した理由なんですけども、えー、とディア万能じゃないんですね。というのは、インスタンス変数。 イニット関数の中で代入しているような変数ですね。こういったものに対応していません。というのは、まだフークラス、このセルフアトリビュートっていうのはフークラスを初期化した後、つまりインスタンス化するときに設定されるものなので、この時点ではまだ存在しません。なので、リアフーをすると、アトリビュートっていうのはまだ存在しないよ。 でもしここで、えー、とインスタンス化した場合ですね、風インスタンスを作った場合は、アトリビュート取れるよということが分かっています。でも、まあ、ドキュメント化したいクラス、ポンポンインスタンス化するわけにはいかないし、どうインスタンス化していいか分からなかったりするんですね。なので、えー、オブジェクトインスペクションでは、ここ取れなくて困ってしまったというところです。はい、でオブジェクトインスペクション、えー、といくつか制限というか、まあ、弱点。 まあ、制限ですねがあります。はいまあ、さっきも触れた通り、Python が提供するメタデータを使うので、Python が提供していないメタデータというのは取得できません。まあ、これは分かりますね。はい、あともう一つが、今紹介してたインスタンス変数とかがそうですけども、処理をしていく最中でセットされる、はい、増えていくようなものとかっていうデータは扱えません。なので、メソッドを呼ぶと生えてくるみたいな変。 インスタンススタると戦いいづらいんですねであともう一つは、えーとまあ、メタプログラミングなどの分野ではあるんですけども、えー、とダイナミックに動的に属性が変わっていくようなオブジェクトというのも扱いづらいですさっきのディアで検索しても存在しないかもしれないものですねというのも扱いづらいです あと最後に実行時、ランタイムに失われてしまう情報っていうのも、えっ、ー、と、オブジェクトインスペクションでは扱えません。例えば、コメントっていうの実行時に全く存在しなくなってしまう情報なんですね。はい、あと、えっ、ー、と、オーバーロードって呼ばれる関数ですね。も、えー、の型情報も失われる情報の一つだったりします、はい。じゃあどうするのっていうと、さあ、ソースコードを読んでみよう。僕らにはソースコードがあるじゃないかと。 いうところなんで、次のステップ、はい、別のアプローチを取ります、はい。スタティックアナリシス、静的解析と呼ばれるアプローチです。はい、でソースコードを読んで、えー、解析しようという、まあ、本当にそのままです、ね、のものです。なので、こっちはモジュールをインポートしないというのが特徴です。はい、でオートドックは、えー、と2パターンの静的解析をしています。1つは軸解析と呼ばれるもの、もう1つは構文解析という でちょっと時間が押してきているので、さらさらと言っちゃうんですけども、軸解析っていうのは、えー、と文字列ですね、ソースコードをトークンに分けていくというものです。なので、この nam="1+2" っていうものをトークンとして、単純にまあスペース区切りぐらいのつもりで言っていいと思うんですけど、トークンと呼ばれる単位に分けてやってます。はい、でちょっとこっち使わないので、ちょっと今日は端折っちゃいます。 で、もう一つが公文解析と呼ばれているものですで。こっちは、さっきの軸解析は本当に文字ベースで扱っていたのが、こっちは文法ベースで解析をするものです。で、AST と呼ばれている中小公文義ですね、に、えー、と組み立て直すことによって、どういうプログラムなのかを調べるということをしています。この、えっ、ー、と、ナムイコール1プラス2というのは、代入文で、えっ、ー、と、 NUM という名前に対して、えっ、ー、と、1と2を足すっていう、こう、日のオペレーター、バイナリーオペレーターだよっていうのを示しているツリーが、えー、組み立てられます。はい、で、えっ、ー、と、ちょっと<笑>進んでいきます、はい。ちょっとざっくり言っちゃうと、えっ、ー、と、実際のプログラムから、えっ、ー、と、 AST を解析するには、えーと、インスペクトのゲットソースファイルっていうのでファイル名を取り出して、それを ASTParse という関数に渡してあげると、AST のツリーが取り出せます、はい。で、取り出してみたのが、さっきのこの fooinitSelfAttribute っていうものから取り出したツリーがこれです。はい、で、えー、今回はインスタンスセンス取りたいので、ゴールはここですね、はい。これを取っていきます。 なので、このツリーをたどって、クラスの中のコンストラクター、イニット関数の中の代入文のセルフの属性をセットしているものっていう順に検索をすることで、対象のインスタンス変数を探すということをしています。はい、ということで、えー、ここまでで、えー、クラスのメンバーをインスタンス変数も含めた形で取り出したというところです。はい、で今回、えーと、ソースコードを ざっと押してるんですけどももう時間あと1分しか残ってないので、ちょっと紹介割愛します。これ実行するとこういう結果ですね。ちょっと見えますかね。ちょっと大きくしようかな。こういうふうにえとクラスのメンバーが取れてるっていうところがはい分かると思います。で、えっと o c 他の処理もしてるんですけども、ここを割愛します。はいでえーと ここまでのステップでクラスのドキュメントが生成できました。はい、で、まとめとしては、えっ、ー、と、オートドックは、まあ、えっ、ー、と、 Python コードからドキュメントを生成してるんですけどその方法をお伝えしましたでその大きい2つの手法としてオブジェクトインスペクションとスタティックアナリシスという2つの、えー、方法があることをお伝えしましたでこの2つのメソッドっていうのはいろんな他の何ですかね開発支援ツールマイパイフレイク8ブラックなどでもよく使われているのでこのあたりをうまく使って、えー、ハックしていただくと皆さんもおな面白いツールが作れるんじゃないかなと思っています ということで、えー、楽しんでいただければと思っています、はい。以上です。素晴らしい発表ありがとうございました、はい。えっと、質問がある方は、えっと、交流用のスラックで、ぜひ質問してみてください。ええ、それじゃ、共有の停止をお願いします。はい。